はは。い、こんにちはスーパークション店の皆さです今日ご紹介した商品はソーアさんの GG ブランドですね。の空調機関になりますそして最大の特徴はこちらですね業界初18ボルトの最大パワーですねはいこの最大パワーで連続5分間その後15ボルトに落ちて連続5時間いきますはいこれ業界初なんですごいスムーズにね是非楽しんでください このファンが業界最軽量 160g、まあ、非常に軽いです、はい、でこちら、えー、機械のほうがマ、ねえー、ッティーファンで、えー、税込1万8840円、ベストの方が2990円で販売 し, します。